皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2022年3月31日、プエルの大紋章がついに完成しました。あとはアーモンとグレモリーの大紋章ですね。もう少しだけバンマの塔を頑張ることになります。今回の妖精の国では、自分の色を変えられるようです。スライムナイトになりたかった気もしますが、種別は変えられないので仕方ありません。 といいうわけで、で何色色をを選選ぶかですす。が、理解しているガチ勢はレモン色を選びますつまり絶対に許されないハグレモンと同じ色というわけですね。何を言っているか自分でもよくわかりませんがそういうことです。あとは今年の新作家具と過去の家具を買いました。レプリカにするための家具がいっぱいあるので道具欄を開けておくのをおすすめします。